えー、2回目、えー、黄色い衣装の方うで、えー、頑張れという曲を踊らさせていただきたいと思います、えー、先ほどの有方、いつも説明ありましたが、えー、北海道、抽選やってまして、アスカも5年ぶりに、ね、北海道行ってきます、えー、朝顔を代表する夕方、その次にアスカも頑張っていきたいと思いますので、ぜひ会いのほどよろしくお願いします。それでは、 えー、会場は温まってきましたでしょうか、明日からも盛り上げててますんで、熱、えー、暑いいします頑ほど、よろしくお願いします。頑張れーー頑張れ始まそれそでは参ります踊りす子 HENDROW! I'm gonna hit it. はい。<音楽> うん、ありがとうございました。完成はいえー